DS 施設データ同化研究支援センターの上の健太と申しますまずセンターの設置と目的についての説明をいたします設置年度は最近の2019年になりますそれまでの3年間2016年から18年はその前身であるデータ融合計算支援プロジェクトでした現在のセンターよりも業務内容を縮小した形で進めていたものです でこのセンターの研究支援の対象ですが、諸科学産業界でデータとシミュレーションに関する課題を持つ研究者ということで進めています。このシミュレーションという言葉があるところに特徴があると思っています。その内容はデータとシミュレーションの融合させる技術に関する課題解決に向けた支援であると。でもう一つのこのセンターの支援のポイントはあの、面談を中心に進めていくということです。つまり、ユーザーの問題、 から問題支援をスタートすするところになりますその面談は従来は対面で行っていましたが、ここ最近はズームで実施しております。この面談を通して上限や技術指導を行っています。面談、えっと、大学関係者、えっと、企業の方もいらっしゃいますけれども、初回無料という形で進めています。2回目以降は何か書類を書いていただく、あのお金はかからない、大学の方はわかりませんけれども、書類を書いてもらうことになっています。 でメンバー、今年度は、えー、とここに書いてあるものです。えー、と私、1番上になりますから、上野が遺伝研、局地検統数犬、他、DS 施設の職人、えー、と研究員、技術補佐員とともに進めているところです。でまずデータどうかなのですが、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、まあ、何が嬉しいかというところをここでまとめています。 まあ、データ同化というのは観測データと数値シミュレーションを統合するあの統計の方向の一つになります。まあ、データ同化をすることであの精度が上がる、高精度の予測が可能なシミュレーションができる、まあ、これデータ同化システムと呼んでますけれども、もしくは計算時間を大幅に短縮したシミュレーションを作ることができる、これエミュレータレータというとこふうに呼んでいます。あれでさらに 近年、巨大で複雑なデータの解析をするには、バラバラであるデータ、時には矛盾を含むようなデータなどもまとめて1つのシステムとして取り扱うことが可能になるというものです。ここに示したのは、これまで受けてきた研究相談の課題にあたるものです。上からざっと見ていきますと、インフルエンザ、社内技術資料の統計処理、これ、民間企業のですね。 次は都市環境の統計解析、次は沿岸海洋モデル、次は時系列データ、これも民間企業ですね。次はこれ数学っぽいですね、軍論的分岐理論に基づいたで。次は核融合プラズマのシミュレーション、これ、あ青文字に書いてあるのはこ の, 後のあの説明です。 少し詳しし詳く紹介まますす色をつけています次、非公開課題、これは民間企業からですけれども、相談はしたけれども、あの内容はあの秘密にしておいてほしいということで、こういう案件も中にはございます。で地震の予測手法について、駅膜流れのシミュレーションへのデータどうか、両列計算の高速化、データどうかの問題設定、実装の相談で、気流の予測精度を目的としたデータ同化どうかの道路について、他、データどうか相談、これ、大学から受けています。 こういう研究相談ですけれども、あのこんな形であの対面で面談をして い, るいます。これはまだコロナが始まる前2018年のことであの、ホワイトボードにあのいろいろディスカッションの跡が見 え, 見えていて、そのホワイトボード の, あの写真を、えー、と相談に見えた方が写真を撮っていると。で、その皆さんの写真を私が撮っていると。で、この時はあはテーマは、ラージヘリカルディバイス、核融合核研究者でありますけれども、この核融合プラズマ。 装置に対ししてののデータ同化システムを作りたたいいでですがという相談でしたでこの時の面談現場の例あの、記録というのがありますん、ね。ちょっと紐解いて見てみると、えー、と面談現場の例、初級。初級とあるのは、この2行目に核融合核分野へのデータ同化の導入ということで、初級と書いています。もう既にデータ同化システムを作っているけれども、うまくいかないというあの、えー、と経験者の相談もありますの、ね、で、そのあたり の, あの相談になると、まあ、中級と。 名付けて、ラベル化しているんですけど今回は初級に関する、初級の相談例に関するものです。でプラズマ実験装置の数値モデルデータどうかの紹介というのをあの、まず私が説明を受けて受けましたで。それを受けて、進めるためには、こういうふうにしたらいいでしょうというアドバイスをした内容が下の青の文字になります。青文字は私、上野が話した内容になります。まあ、そもそもデータどうかの一般的な計算フローはこういうものです。そしても、もし、 作るとするとまず簡単な例題一次元のモデルで実装をまずしましょうそれを太らせて実際の本番の核予防データ動画につなげるのがいいんではないでしょうかそしてこれは初回ですけれども2回目以降は共同研究として継続していきましょうということで話がこの時まとまりましたでこのこの日の面談の続きこれ誰が何を言ったかということを えー、と少し分かるように書いたんですがまず私まず簡単な例題一次元モデル実装したらいいんではないでしょうかと言いまた次黒順の学ってありますがこれは、えー、と面談に参加されたあの中で、えー、と主担当とその後なられる学生さんの質問でサンプルプログラムなどありますかでこれに対して私は、えー、と今後のことを考えるとあの紹介した本があるのでそれを参考に最初から自分で書いた方がいいですと答えました。 えー、とそう答えたところ、えー、と赤字、これ死とありますが、これは学生さんの先生に当たる方です。勉強してフォートランで実装しなさい。あそう、発言あり学生さんはあのはいと答えて、私はあフォートランをやらないといけないんだと、これ、ちゃんと進むかどうかなと、ちょっと気になったところです。最近はフォートランを勉強するような状況はほとんどありませんから、むしろ割と古いタイプの プログラミング言語だと思われますから、あまり経験がないあの時代となってますので、この先どうなるのかなと気にかかりましたが、この第1回は終わりました。ですが、えっと、この後この学生さんはしっかりやり遂げまして、データ同化システムがあの無事にできました。あの右の下のところ、えっとはい、右の下のところにあるような論文として、あの ラージヘリカルディバイスプラズマのデータ同化システムが論文として発表されています。ここにありますけれども、えっと、ステートベクトル、状態ベクトルとして、このシミュレーションの変数やパラメータをまとめたものを書いています。この核融合プラズマではここにありますけれども、えっと、エレクトロンとイオンに関する、えっと、プラズマの流体の方程式をベースに作られています。 流体の方程式で、MH えーと、プラズマの流体の方程式で解かれている変数と、さらにパラメータについて、えー、TE、これは電子の温度、TIY、えー、イオンの温度、NE は、NE、NY というのは電子の密度、イオンの密度という形になっています。で下の4つはシミュレーションのパラメータである。これを、えー、と未知数、というか状態変数と考えまして、データ同化システムを完成することができました。完成 観測データとしては温度と密度のデータが得られると。でこの温度と密度、この状態変数の上4つに関しては観測できるけれども、シミュレーションのパラメータは未知であるという状態で最適なパラメータを推定するという格好のデータ同化システムです。でこの結果、示したものはここにありまして、あの 上, は上の2つは、えー、とデータ同化なしのもの、左側が電子の温度で、右側がイオンの温度、横軸これ、時間で、これ、時系列のデータになっています。 そうしますと、この赤い部分のところと青い部分が本当は重なってほしいけれども、なかなか合わないという状況が下のような形でデータ同化しますと、この赤い部分、これデータですけれども、赤い部分とあの青い波線とがうまく重なるようになりました。ですから、データ同化をすることにより、電子温度、イオン度の時系列の再現性が非常に上がるということが分かります。で、さらにこの研究の特徴というのは、あのシミュレーションに含まれている いわゆるパラメーターなんかなんを観測できない量をあの推定することができる、それも詳しく推定することができるというところであります。ここにはえっと緑色のこの波打ったこのえっと地形というのかなのようなものが見えますけれども、これはえっと電子に関するパラメーターがえっとこれが空間方向、これラディウスが空間方向ですが、そして奥行きの方が時間方向ですけれども。 時間空間方向に関してこのような波打ったような山があるようなパラメーターが最適であるということはデータ動向によって示すことがあのそういう結果が得られます。ここ、えー、平らな平面がこれありますけれども平面は従来経験的に使われたあの時間に関しても空間に対しても一定値であるという使われたパラメーターでした。ですがこの山があるようなパラメーターを与える使うことが適切であることが分かりましてそれを使いますと右側のように えっと、赤のオブザーベーションの再現性がこの青のようによくなるということです。この一定値を使いますと、ここの黄色い線のところで観測からだいぶずれた、あの赤の観測からずれたものが出てくるという状況でした。このパラメータに関しても最適なものを得ることができるようになります。で、これ、えっと以上はデータ同化のシステムがうまくできた例の1つですが、あの こ, れここからは他に進めている。 業務としてプログラムの翻訳高速化というものに関して説明したいと思います。えっと、これはですね、あの私などはプログラミングは C かフォートランがあれば十分だと思っているのですけれども、あの分野によってはそういうわけではなく、他の言語でのソフトウェアを整備しないとあの使われない。他言語、例えば R 言語、Python、IDL、m a t l a b こういうような他言語でのソフトウェアを整備しないと、えっと、人々はあの従来、普段使っているものでないと使いたくないと思うと。まあ私があの C があればいいと思うと同じようですけれども即座にプラグインできないと使われないということが支援をしていて感じられました。ですのでここで、えっと、進めたものは R 言語からマットラボに翻訳すると。これは繰り返し自身の解析プログラムをあの R を使っていない地球分野一般の研究者向けにあの翻訳などを行いました。で次はフォー t ナンからマットラボに翻訳すると。こうするとあのフォー t ナンを使っていないマットラボが主な 使用言語である研究者向けのデータ動画のプログラムの翻訳を行いました。で3つ目、これ、R の高速化。これは、R というのは統計科学で使われて広く使われているあのソフトウェアですけれども、これの高速化を行うことで、高次元の内積の計算プログラムをあの開発しています。で今、えー、と最後に申し上げました、R による内積計算プログラムの高速化。これは、えー、R 言語というのは、 オープンソースでフリーのソフトウェアで統計解析向きのプログラミング言語になります。でパッケージが非常に充実していることが特徴でデータ解析や視覚化、可視化が非常に容易にできる非常に優れたものです。でさらにプ ロ, グラミングプログラミングが容易であると。ですが、そういう背景のユーザーがいるということ、ユーザーというのは要するに複雑なプログラムは書きたくないというユーザーが多いということを意味しておりまして。 えっと、その場合に大規模な デ, データを扱うためには、福田さん、プログラム本来は書かないといけないけれども、そこは、えっと、そのままでは対応できないというところは問題になっています。でそういう背景がありましたので、も、えっともとのこれは内積計算、えっと、1000万次元の内積計算をベースに考えましたけれども、オリジナルの R 言語のプログラム、これに関して、えっと、高速化を考えることにしました。 まず単純には行列の対称性を考慮してやってみましたこれはかえって遅くなることが分かりましたが、R 言語の実装に使うときの MKL をどのように準備するか、もしくは R 言語の中に実は MPI を使うという環境も用意できますの、ね、で、それを使うと、もともと300秒以上だったものが50秒で上がると。これも、その上、R 言語のままで使えると。 つまりあのそのままプラグインできる状況で高速化を行えるようなプログラムの作成ができたということです。えっと、これ、最後の、えっと、スライドになります。で、えっと、本センターでは研究相談をベースにしています。もともとホームページ等で相談の受付をし、面談により対応しています。でえっと、その面談において 大抵2時間ぐらいですけれども、ノウハウ等の提供をして、場合によってはそこで解決しますが、ま解決しない場合は共同研究所でその後実施しているということを進めていますお申し込み法はこのウェブサイトをご覧くださいで。研究相談ですが、さらにあの出張研究相談というのを行ってまして、これは学会の会場、このポスター会場にこのようなブースを置いて、そこであの来場者と話をしてあの データ解析に関する相談を受け付けることもしてきました。で、次はこれプログラムの翻訳工作、これは今説明したものです。他には今回はあの時間の都合で説明できません。でした。このえっと講習会や宣伝や研究集会の開催、そしてあの他のセンターの報告でもありましたが、公募型研究共同研究を進めてきたところです。私の発表は以上です。ありがとうございました。